マックだとウィンドウタイトルバーのボタンは左側に配置されていますウィンドウズは右側ですよね重要な問題ではなくて単に慣れの問題ですけどねマンジャロでマックのようにボタンを左側に配置する方法をご紹介します